皆さんこんにちは ST の BluetoothLowEnergySOC と TOF 即興センサーを活用したソーシャルディスタンス・トレーシングデモのご紹介をいたします。新型コロナウイルスが世界的に流行している中オフィス工場病院からスポーツイベントやコンサート会場に至るまであらゆるシーンでのソーシャルディスタンスが求められています。 密を避けるためのソリューションとしてウェアラブルでのアラート機能や接触履歴を記録するアプリケーションが必要とされています各種スマートフォンアプリがリリースされていますが個人情報の管理面や携帯性の問題が指摘されている状況ですプライバシーを保護しつつ 安価で精度が高い測定を行うという課題に対し ST では Bluetooth ロイナ GSOC と MEMS 加速度センサーを使用したソリューションを開発しました RA 制裁フィルターアルゴリズムと電波強度劣化補正にて速挙精度を向上させ距離に応じた警告ゾーンが LED で表示される仕組みになっています ST のブルータイル評価ボードにてターンキーで動作する SDK を用意しておりすぐに開発着手いただけます この SDK では、Bluetooth バージョン豪邸に準拠 SOC の Bluetooth NRG-2 と三軸加速度三軸ジャイロセンサーの LSM6DSO を使用しています。さらに、LPWA の一つである SIGFOX を使用して、クラウド連携に対応することや TOF 即興センサーを併用したソリューションの応用提案も可能です。すでに先進国では、 ST の開発パートナーが、このソリューションを用いた製品を開発しています。フランスイノセス社のネクステンドダグでは、距離に応じて2段階のアラートを出し、また接触履歴を取得することが可能です。同じくネクステントデゴでは、TOF 即距センサーを使用し、距離が近づくとアラートを出す仕組みになっています。また、アメリカトラックセンス社の製品では、シゴホックスを利用したクラウド連携を実現しています。 それでは実際にイノセス社の NEXTENT タグを使用したデモをご紹介します。こちらがフランスイノセス社の NEXTENT タグになります。通常時は青色 LED が点灯し安全な状態であることを表示しています。このタグに別のタグが近づき検知され距離が近づいてくるのを確認するとオレンジ色 LED の点灯と振動にて ユーザーザに事前警告状態であることを通知します2つのタグの距離がさらに近づきますと今度は赤色 LED とブザーにてユーザーに警告状態であることを通知しますこのデモに使用されている製品リファレンスファームウェアに関する情報は ST ホームページより入手できますので是非ご覧くださいありがとうございました